皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月1日、限定交換屋のポタンさんがやってきました。お魚コインでいろいろ交換してくれる、いいぷくりぽさんです。今回の商品は、こんな感じみたいですね。せっかくなので、もらえるものはもらっておく感じですかね。ただ、一番下のしぐさ書ウェルカムはすでに持っているので、交換しません。これは去年のイベントでもらえたやつです。 あと、さすがにもう、宝珠の香水は、交換しなくてもいい気がしてきました。金の錬金石も同様なのですが、万が一のことを考えて、一応交換しておきましょう。今回はそれくらいですね。というわけで、今日のフィッシングコンテストも、何の成果も得られませんでした。残り 17.6 メートルなら、全力で引けっていう話ですね。 こういう釣りをしているときは、どうしても思考能力が下がるので緩めてしまいました。痛恨の噛みつきに気づかずに引いてしまうよりはマシなのですが。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。